発表させていただいたんですがこの曲、えー、ここ足子タウンの足利さんでラスト演舞となります織物の街足利の娘と都より来た織氏が織りなす恋物語をラスト演舞全身全霊表現したいと思いますご声援よろしくお願いします AHH!、Oh. 花が咲いたような美しさでしたしかし幸せな時は長く続く折しが都に帰ること娘は悲しみの